最後の応援、えー、となります。E ブロック七組目。東京都文京区から、東京学生一斉の皆さんです。それではお願いいたします。うん、それじゃ、行ってみよう。マズリーナーション。 上去好好好 好, 好傻瓜